はい。皆様、ごきげんよう。中名雲と申します。この度、本人、中名雲氏を応援いただきまして、誠にありがとうございます。さて、この先は、誠に申し訳なく、申し事です。2022年9月24日、 月曜日に公開した動について、実は茨城県在住者としては、茨城県大洗町の絶好な環境を守るように、まだ法律継承が望ましいという本音がございますが、しかしながら、特に結論では少々真面目すぎる話が結構あるのではないかと気づいておりますし、 リアリティで反省会の配置をしていた限りでは、指摘点はあまりなかったということですので、もしその動画には誤解を招いてしまったところがありましたら、心より深くお詫び申し上げます。一方、法ズのポイントを解説について、 地図は正直、すでにかなり気をつけて正しく考察しておりますものの、もし以前の視点は問題があれば、コメント欄でお教えいただきましたら幸いでございます。また、言葉にも言う通りに、見ざる、言わざる、聞かざる、という言葉がありますので、たとえ、私の動画には、 どんなデータあろうとも、検証可など、データにおやめくださいませ。あらかじめ、お売解のほど、よろしく、お願いいたします。<笑>ところで、今後も、完成点が見つかった上で、リスター様に、など、不し動画を公開させていただきたく、思います。以上でございます。